金賞会の金部舞を主として専門している会ではございますけども、よさこえを続けて、今日会場にいらっしゃる方々にもご縁が深まったり、本当によさこえの活動の方にも感謝を持っております。本日も本当にありがとうございます。なので、今日は最後によさこえの曲の方を応援させていただきました。まずは一曲目、平和でございます。それでは参ります。 ときゅうのがなかすれときゅうのなにがにんちょれきゅうにしゃれときゅ t h、oh、m n k you. That's、ah, so. cool.